6代目です今日は当店ご近所の方、朗報です特に趣味が手芸であり、いろんな小物を作るのが好きだとかバッグを作るのが大好きだという方、いい情報ですよあ6代目店頭に来られる方限定で畳ベリーの歯切れ無料でプレゼントしちゃいますというか、配布です 当店時々このように無料で畳べりの歯切れを配布しております。めちゃくちゃいっぱいありますので、そんな汗がって来なくても大丈夫とは思いますが、以前、箱ごと持っていっちゃうっていうことがありました。いない時に箱ごと持っていっちゃうっていう方がいましたので、そういう方はちょっとご遠慮いただけると助かります。節度を持った他の方ももらいに来るということを分かってもらって、えー、ちょうどいいぐらい、バッグ1個ぐらいは軽く作れるぐらいの量で、 お願いいたします畳べりのハゲでバッグやカード入れペンケースンス入れたくさんいろんなものが作れます種類もたくさんありますので組み合わせてみたら面白いと思いますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は下の